皆さんこんにちは浜松市東区は、えー、中野町で活動しております京天同士も持ちます、えー、我々京天同士今回踊っている曲巡り合いは、えー、中野町は、えー、東京から京都のど真ん中なので中野町と400年前からそう呼ばれている町です、えー、人と人が巡り合う町西と東が巡り合う町そしてこのコロナが3年間我々踊れなかった その間で巡り合った人たち、そしてまた踊れる喜び等を表現したいと思います。えー、右見て左見て、えー、昔を懐かしみ、えー、そんな中野町 の, の、えー、楽しみを、えー、ここに込めました、えー。本当に3年ぶりの一発目の踊りになります。楽しんで踊れたらと思います。よろしくお願いします。